<笑>今のは動画にはい、一切関係ないです。はい あの今日やるのはね、はい、あの、続きでもないですけど、うん、ちょっと飲んでさ、いろいろ語ったりとか、うん、面白いこととかして遊びたいと思ってます。はい。酒くれ酒。<笑>おしゃれな Vlog じゃないのこれ。最初はおしゃれだったじゃん。うん、今日は、その、はい、ちょこっと池屋に、そう。行ってきてそ、そうなんですよ。ちょっと、美味しいものとかを、うん、ここで、ね、一緒に食べたいと思います。買ってきたもの、うん、こちらです ザリガニ。そう、ザリガニ1キロだぜ、これ。1キロでもなんかね、いろいろ漬け込んであるなんなって。はい、はいはいはいはい。いや、重かった。<笑>これめっちゃ重かった翔太<笑>がずっと持ってくれてたもんね。<笑>そうそうそう。これいくらだったっけこれね、3000円くらい。高くない なんで買ってるのって思ってさ。<笑>聞いてなかったの。<笑>聞いてなくてさ、なんで。レジでね、ちょっと俺出すよとか言って、1000円出したから、え、全然足りないけどって思って。うん、1000円で足りるものを買ったつもりなんだけど、うん、え、高くないと思って。<笑>予想以上に高かった。<笑>ザリガニが1キロで3000円ですよ。<笑>そう。まあ、100g300 円。高いの高い。<笑><分>かんない。 お店で食べた方が安くないもしかしたら。だってザリアにないじゃん、お店に<笑>だ、ね。だって食べたかったんだもん。気になったんだもん。うん、まあいいよ、うん。終了。これね。これこれこれこれ。じゃん。ボトルが。何の絵犬だね。ベルギーのお酒、うん、グレープフルーツ果汁が入って、フルーツビールみたいな感じかな。こっちはね、IPA。ホップが効いてるのかなこれ出た、ね。乾杯しようか。乾杯しよう。乾杯。いきまーす。 うん、ああ、美味しい。しいうん、おいし い, しい、うん。あー、苦いな。うん、お、う、い、ん、しいね。うん、うん。柑橘系のすごいおいしい。うん。え、ザリガニ食べよう、うん。ザリガニね、ちょっともう解凍できたから、ちょっと見てみよう。うんう、うん、じゃん。やばくないすごいね。めっちゃ爪爪に詰められてるね。うん。どうだ<笑> ザリガニ何匹入ってんのこれ。これどうやって食えばいいのなんかね、もうそのまま味付けしてあるから、うん、解凍してそのまま食べれるらしい。あ、お皿に盛り付けてみるそうだね、うん。生々しくて。うん。結構、すごいと思う。<笑>みんなに見てほしい。じゃーんー<笑>すごいね。ちょっと食べていこう。うん。それで、どっちがエロく食べれるか。<笑>何やってるの俺もちょっと。かっこよくやって。 <笑>かっこ悪っ<笑>はい食べ食べてみようとりあえずひにえー、えどうやって食えばいいの爪から食べてみる あ, ああっちょこっと出てきた出ょっと見てみてうんうんうんあうん美味しいうんうんうん <笑>ちょっと待って。違うんだよな。違うんだよ、やっぱさ。いったん、よ、一旦一旦ちょっと待って、聞いて。かってる、分かってる、分かってる。やっぱりさ、うん。無言になるよね。わかってるよ<笑>。<笑>カニとかさ。そうそうそうそ。う<笑>普通に食べてた<笑>。<笑> いいね。エビちゃんとそんな変わんないね。変わんない変わんない。うん。いっけ、た。わ、すごい。いただきます。おっ、っ。おいしい。何これ。うまい。味噌おいしい。あ、ほんとうん。俺も早く食べたい。うん、あ、俺もいけたね。うん。おいしいよね。これはおいしい。うん。味噌の部分もすごいおいしいね。うん。うん 酒飲みにはたまりませんな。うんうん、うん。おっせー。いや、たださ、僕らがさ、この、ザリガニ食ってね、<笑>美味しいって言ってるところでね。確かに確かに。いや、<笑><笑>さっき言ったじゃん。どれだけエロく食えるか。<笑>あ、忘れてた。そうよ。そうだわ。その、ザリガニちゃんを、どれだけエロく食えるか。選手権やろう。うそうだな。俺から行こうかなうん。終了。<笑>はず。はず。 大丈夫これ。うん、大丈夫。<笑><笑>あの、ちゃんと入れといてね。ザリガニを食べてるだけですそうだよね。<笑>じゃあ、しょうちゃんのターンだよ。うん。何なぁ、み<笑>んなよ。みんなよ。何をされてらっしゃるんですかほだよね。もう<笑>大丈夫よ。うん、そうだよ。 だってザリガニの食べ方があるよね、うん、ザリガニに食べてるだけだもん、ね、おいしいおいしいね、うん、意外だったうんうまいうまいうまいおうおうおうおうじゃーんこれも買ってきましたーいいねイケアのミートボールうんおいしそううんイケアでも食べたんだけどね、うん、やっぱすんごいおいしくてハンバーグっぽいよねハンバーグっぽい、うん、めっちゃおいしいの食べようんうんはいなくなった次何か飲む これでいいかなはい。<笑><笑><笑> ほんと、しょうちゃんと言うと楽しい。<笑>お腹さすさすしん。わ<笑><笑><笑><あ><笑>かってんだよ。可愛 い, いなんだもん、お腹。うん。うん。あ、合う合う。うん。じゃあ、うん、どうしようかな。何話そうかな。何話すりょうの、うん。過去の、うん。恋愛について。うん、聞きたい <笑>聞きたい知りたいか な, かなうん。知りたいですかまあ、言うてね。まあ、今年38だからね。そりゃあまあ、うん、いろいろ。ね。延はしてますよ。うんう。んうん。うん僕以外ね。僕以外でうん、うん、思い出があるお話などうん、うん、聞かせていただけたら。いやー、あーなんだろうなでも、まあ、翔太も知ってるけど、うん、翔太と付き合う前の彼氏はさ、うん、8年付き合ったのね。うんうん いう話もしたじゃん、うん、8年も付き合ってたらさ、うん、それはいろんなこともあるしさ、うんうん、なんか記憶にもやっぱ残ってる。じゃ残ってるけど、うん、彼氏とさ、付き合ってる時も、まあ、好きで付き合ってるから、はい、まあ楽しい時もあったし、うん、まあいろいろまあ喧嘩もしてたし、うんまあ、いろんな出来事があって、いろんなことあったから、うんまあ、付き合ってる時は充実してて、うん、まあ良かったなとは思うね。うんうん まあでもさ、うん、別れたっていうことはさ、はいはいはい。まあ、それなりのことがあって別れたんだけどさ。うんうんうん。だからもう今は全然。なんもないうん。な、うんも、なんもないっつうか、別に、もう過去は過去、みたいな感じ、うんうん。でもいい思い出って感じ、うんうんうん。で、その後にさ、翔太と出会ってさ、うんうんうん、付き合うことになってさ。うん、うん。で、今めちゃくちゃ毎日が充実してて楽しいから、う, ん、も, うもうそれでもう今満足して<笑>そうか。うん。するか。 <笑><笑>うん、今は翔ちゃんだっけ美味しいなーいや、美味しいよね。うん。えー、翔ちゃんは逆にどうなの、うん翔ちゃんは、まあ、今25でしょうん。俺、そんな、ないないないない。あれ経験、うん ん, うん、んていうの、うん、経験うん。ほとんどない。付き合った経験があってことうん。 なくはないよ。な、ないことはない。な, ないことはないけども、うんうん。まあでも、僕と付き合ってきた方たちは結構みんないい人たちだったかな。うん、うんうんうん、そうだね。うん。支えてもらった部分とかもいっぱいあると思うし、うん。うん、全員素敵だった、うん。うん。でもその中でも一番量が一番素敵なのかな。<笑>ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。 <笑><笑><笑>俺は何回もいろんな人と付き合って別れて押してからの翔太とバシって来たと思ってるから、うん、でもなんかもうそのバシッが生きてるうちにできたからよかったなって思ってる。うんほんとよ、うん、うん。うん、うん。うん。うん。だからまあ翔ちゃんとね。うん今。 生活してるのはすごく楽しい嬉<笑>しいなぁ<笑>すごく楽しい俺もちょっと飲みたいやだおいうんだよおお<笑><笑><笑>はい、どうぞ<笑>うんうんいや、嬉しいね、うん、いや俺が熊本だって知ってくれてるから送ってくれたんだろうな、うん、ありがとうございますありがとうございます えぇー。何また酔っ払ったのった嘘つけよ。<笑>ちょ、ちょ、はぁ、あ、<笑><笑>はぁじゃないよ。ちょ、はぁだっていつもさ、50度のテキーラとか飲んでるいやいやいや、それはないよ。そんな、<笑>そんなことないでしょ。こんなんで酔っ払う、あれじゃないじゃん。 はい、ありがとうございました<笑><笑><笑>、はいはいはい、はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思いま す, います気に入っていただけるチャンネル登録と高評価のボタンお願いしま す, ンしますインスタ、TikTok、Twitter <笑>もお願いします頑張ったー<笑><笑><笑>しなかなー